平成29年3月4日、阿蘇市黒川の阿蘇広域行政事務組合消防本部で阿蘇消防フェアが開催され、多くの人たちで賑わいました。この消防フェアは3月の全国火災予防運動期間に地域住民に対する火災予防の啓発、防災意識の向上を図る目的で開催されました。会場となった庁舎内では、 火災予防ポスターの表彰式も行われました。阿蘇郡市18の小学校から393点が応募され、阿蘇市と小山村の45名の児童に賞状と記念品が贈られました。受賞した作品は道の駅阿蘇に展示されることになっています。西岡博之消防庁は、甲をつつけがたい作品ばかりで選考に苦労しました。昨年は、 熊本地震、中岳の噴火、小国町での火災など大変な年となりました火災について家族や先生と話しましょうと受賞者、保護者を前に挨拶しましたフェア会場には11のブースが設けられ応急手当や綱渡りの体験はしご車の搭乗体験などが行われ子どもたちの歓声が響いていましたステージでは 隊員3名によるバンド演奏が披露されました演奏後半では演奏者の1人が発作で倒れステージを見ていた子どもが119番通報するという演出もあり会場を訪れた人たちからは大きな拍手が湧きました庁舎内の見学ツアーでは日頃見ることのできない職員などの装備を収めたロッカーや食堂、仮眠室のほか 実際に見学者がその場で119番通報を行い、指令室との会話の体験も行われました。この日は晴天に恵まれ、阿蘇消防フェアはたくさんの家族連れで賑わっていました。